村上智恵じゃうん、えー、こんな感じかの<笑>今回うちがここに来たのは他でもないあの水木の姉ごとうちが曲を歌うことになったんじゃ「ゲイズゲイズ」っちゅう曲じゃあ言っとくが変化じゃあないぞロックな曲じゃしかし水木の姉ごとユニットか<笑> これは気合が入るの？村上智恵一世一代の大仕事。どうか見届けてくれ。はい、みんな元気？ご存知。川島瑞希よ。今日はみんなにビッグニュースを持ってきたの。私、川島瑞希28歳この度。 ユニットを組むことになりましたお相手は村上智恵ちゃんユニットの名前はフォーリー・シーサイド素敵なユニット名でしょ実はこの名前はねあらもう時間あん残念詳しい話はまた今度楽しみにしててねみずきですと巴です 二人合わせて。せーの。フォーリンシーサイドです。ーーですうーん、つかみはバッチリー。ということで、私たちの新曲が出ます。曲名は、ゲイズゲイズ。うちらの魂がこもった一曲じゃ。どんな曲かは、聞けばわかるわ。楽しみにしとってくれ。 出会いはほんの些細な偶然だったけれどその偶然は運命的な偶然だったこれはそんな偶然から始まった私たちの物語 それでは早速最初のコーナーの前に今日はびっくりするようなビッグゲストに来ていただいてます。はーいこんにちは川島美月です。そしてーははーい村上智恵じです。二人合わせて ーリンシーサイドですパパパチパチパチというわけで今日は川島みずきさんと村上智恵ちゃんのお二人に遊びに来ていただきました「ポーリンシーサイド」といえば先日ユニットが発表されたばかり新曲も準備されているとのことですが調子はいかがですか おかげさまで充実した毎日を過ごさせてもらってるわ巴ちゃんからは刺激を受けてばかりだものいやそれはうちのセリフじゃ水木の姉子からは学ぶことばかりで頭が上がらん身が引き締まる思いじゃ<笑>すっかり仲良しさんですねあそういえば 二人のユニット名これにも素敵な由来があるそうですが、はああその話ね<笑>思い出すわあの日の海辺をう<笑>んお主どこかで見た顔じゃの あ、うんうん、思い出した近頃売れっ子の川、うん、今の私は一人の女よ、はあ、あの日 姉とあれがアイドルってもんかとなその後うちは何の因果かアイドルのオーディションを受けることになったんじゃが頭の片隅に姉御の姿がなかったといえば嘘になるの<笑>そう言われるとちょっと照れるわね。 いや、本当のことじゃ。もともとうちはアイドルをチャラチャラしたもんだと思っとった。じゃが、姉子のようなアイドルがいるとわかった。そうでなかったら、いくら親父の顔を立てるためとはいえ、オーディションまで出張ったりせんかったろうしな。ここまで行ってもらえるなんて、アイドル冥利につきますね。なんだか。 羨ましいですシーサイドだけにうまい<笑>そうね光栄なことだと思うわ私のアイドル活動を認めてもらえたようなものだものでもだからって遠慮はなしよ私たちはもう対等なパートナーなんだからこれからは2人二人三脚で頑張りましょう おうちからもよろしく頼むお二人のこれからがとっても楽しいですね<笑>今日の収録も無事終了み皆さんお疲れ様でした。 お疲れ様。楽しい時間だったわねねトともえちゃんお う, うちもつい笑ってしもうた<笑>それならよかったわさてっとこのあとはどうしようかしらみんなでご飯でも行くわあいいですねと言いたいところなんですけど。 すみませんですから私たちの分も二人で楽しんできてくださいああ謝らないでお仕事なら仕方ないものまた別の機会にしましょうそれじゃあともえちゃん今日は二人で美味しいもの食べに行きましょうかいいのかもちろんよ たっぷり親睦を深めちゃいましょうおう喜んでお供させてもらうぞ決まりねそれじゃあ楓ちゃんプロデューサー君お先に失礼させてもらうわお疲れ様お疲れ様じゃ楽しんできてくださいね 2人 と, もとっても楽しそうでしたね海辺で偶然出会った2人がアイドルになってユニットを組むまるで映画みたいです、うん、プロデューサーどうかされましたか 金子じゃこんなにシャレた店を知っとるとは<笑>気に入ってもらえて嬉しいわせっかくのガールズトークだものスイーツにはこだわらないとねガールズトークおこれがガールズトークなんじゃな噂には聞いとったがなるほどこれか 二三四五六七八。おう、何せ姉御とのレッスンじゃけえの、情けないところは見せられ。そうじゃプロデューサー、ちょいと見てくれんか。準備は万端にしておきたいんじゃ。 張り切っていくわよ。お、お姉子、おはようございます。お仕事お疲れ様じゃ。心配ご無用。もうバッチリよ。あ、そうそう。ともえちゃん、レッスンが終わったらお茶しましょう。いいマヌカハニーを持ってきたの。うん？マヌカ なんじゃスイーツかなんかか簡単に言っちゃうとハチミツねでも普通のハチミツより栄養価も高いし何より喉にいいのレッスンの後には最適よほうそういうハチミツがあるんか随分ハイカラな名前のハチミツじゃのう<笑>期待しててね 休憩かトレーナーさんも手加減なしじゃなまそうでないと張り合いがないがの<笑>その通りそれにしてもやっぱりともえちゃんはパワフルね歌もダンスもしっかり情感が込められてて魅力的だわそそうか そう言われるとこそばゆいの<笑>ねえの方はどうだったかしらん姉子か気になるようなところはなかったぞそもそも姉子に助言できるほどうちはまだ曲について分かっとるわけじゃないしのうーん なるほどねねえともえちゃん私たちはユニットのパートナーでしょまあほんのちょっとだけ年齢差はあるかもしれないけどだからねもしもともえちゃんが私に遠慮してるのならその必要は全然ないの気になったところがあったらどんどん言ってもちろん私もそうするわ それが対等なパートナーのあり方だと思うの対等なパートナーそうかうむそうじゃな仲間っちゅうもんはそういうもんじゃなわかったうちも何か気づいたらはっきりと姉子に言うことにする約束じゃええ約束よ一緒に 素敵なユニットを作っていきましょうお望むところじゃはあ<スペー><スペー>あれがマヌカハニーかええもんじゃの忘れんようにせんとなしかし本当に水木の姉子はすごいの 仕草に振る舞い気立ての良さどれをとっても大人の女じゃ包容力注文が違ういやそれだけじゃない姉子自身が向上心の塊じゃ自分の実力にあぐらなんぞ書いとらん世間も知らん若いだけの小娘相手に 対等じゃと言える人間がどれだけいるか<笑>うちは幸せもんじゃな一目で惚れ込んだ相手にいつだって惚れ直せるんじゃけえの ちゃんじゃない？次のお相手はリカちゃんなのね。<笑>びっくりした。二人ともよろしくね。うむ。よろしく頼むぞ。 んんあいやあるあるに決まっとるじゃろないとは言えんじゃろうがくどうしたもんかせめて横文字以外なら。 次の言葉は、どういう時に使う言葉でしょう ありがとうございます日頃から若い子たちとおしゃべりしてきた甲斐がありましたすまん姉子力になれんかった気にしないでフォローし合ってこそのパートナーでしょ なのねよろしくひなか中ゅことは問題はもう予想されてるみたいなんでサクッといくっすね私からの問題はこれっすダン有名アニメにまつわる「エトセトラ ひなちゃんらしいわでもアニメね私の知ってる作品ならいいんだけどひナに付きあってアニメだの漫画だのはいくつか見とるそれが出れば勝ち目はある準備はいいっすかえそれじゃいっかすよ問題 おくれ。 できると思うとったんじゃがバラエティ中度の甘く見とった我ながら情けないのそんなに落ち込まないでねバラエティ的には罰ゲームの方が美味しいものなんだから結果オーライよもちろんクリアできなかったのはちょっと悔しいけど過ぎたことは過ぎたこと今回の経験を次に活かしましょう うむ、そうじゃなありがとう姉子<笑>そうそう女の子は笑顔の方が素敵なんだから笑っていきましょおうあ<笑><笑>姉子とうちは対等なパートナーそれは間違いのないことじゃ だからこそ思う情けないパートナーと姉子を対等にするわけにはいかんとそれだけはそれだけはしたらいかん絶対に今日も一日お疲れ様でした乾杯 乾杯。おちょこでちょこっと一杯だけ。おっちょこちょいなら、もう一杯。<笑>楓ちゃん、ご機嫌ね。いいことでもあったの。そうですね。久しぶりに水木さんとお酒が飲めるから。でしょうか。あら。 嬉しいこと言ってくれるわね寂しかったんですよこのところ全然構かまってくれなくてしくしく<笑>ごめんなさいちょっと忙しくなっちゃったからね<笑>分かってますどうですかともえちゃんとはその後 おかかげさまですっかり仲良しよレッスンもお仕事も順調だし何よりともえちゃんが本当に可愛いの真面目でシーンは強くてちょっぴりテレ屋さんでその上どんなことにも全力で取り組んでくれる私も見習わなくちゃって思うわそれはよかったです なんだかホッとしましたあ次は熱かにしようかしらそれなら私も付き合うわ楓ちゃん心配してくれてありがとう私と美月さんの仲ですからそれに美月さんには以前ユニットのことで相談に乗っていただいたこともありますし 懐かしいわそんなこともあったわね少しおこがましいかもしれませんけどみずきさんたちのお話を聞いた時思ったんです私とかなでちゃんに似てるかもしれないって自分に憧れてくれる相手とのユニットだものね確かに似てるかもしれないわもちろん 奏ちゃんは奏ちゃんですし、ともえちゃんはともえちゃんです。でも、根っこにある気持ちは、きっと同じだと思います。なので、もしかしたら、ともえちゃんにも、そういう時が来るかもしれません。憧れという感情と向き合う時が。 そうね覚えておくわその時には楓ちゃん達のことを思い出すわねお互いを信頼し合った二人のことを<笑>はい是非そうしてください水木さんファイトですよありがとうよしケーキ漬けに今夜は飲むわよすいません おおひなにりかかおつかれさん。 お疲れ様、何してるの時間ができたんでなちょいと自主レッスンに来たんじゃこれからは今よりも忙しくなるからのそういえば来週はハワイで撮影でしたっけユニット活動も本格的になってきたッねハワイいいよね私も好き ですよね、川島さんとともえちゃんがあったとこに行くとかそうじゃいやー懐かしいの思い出の地ってやつだねそういうのなんかいいなー運命っぽくて運命っぽいだってともえちゃんが川島さんに一目ぼれしちゃった場所だよ超ロマンチックじゃん 一目惚ぼれって言うと若干誤解を招きそうっすけどまあシチュエーションとしてはそうっすよねでしょ私なんか気づいたらお姉ちゃんに憧れてたしそういうエモい感じなの全然ないんだいや姉妹揃って同じ事務所のアイドルになるってのもなかなかのエモさだと思うっすよ おのれの血を分けた姉妹とユニットを組むそうそうないことじゃ参考に聞きたいんすけどお姉ちゃんとユニットを組むってどんな感じなんすかやっぱり家とは違ううすかもうぜ然ぜん違うよそれでなんかもういろいろあったしあたしもいろいろ考えたしお姉ちゃんの真似してるだけじゃダメだな とか、すごいって思ってるだけじゃなくてお姉ちゃんの隣にちゃんと立ちたいなーとかん対等にかもちろんお姉ちゃんを尊敬する気持ちは変わらないけどでもあたしはあたしだって思うようにもなったんだだってあたしはお姉ちゃんじゃないもんね そうか…なるほどそういう考えもあるんじゃなあーそういえばトモエちゃん今は何をしてたんすかなんか見てましたけどんああ歌詞を見直してたんじゃ曲もあるぞ二人も聴いてみるかいいすかじゃあお言葉に甘えて。 たななのかな楽しみーおおたのしみにしちゃれえー、っとイヤホンはとあたしはあたしか。 いつ来てもここは開放的ね水木大胆になっちゃうわ思い切って水着になっちゃおうかしらうんあらともえちゃんもしかして元気ないんあいやそんなことはないがちょいとした時差ボケくらいはあるかもしれんな それはよくないわねホテル着いたらまずは休憩しましょう明日からの撮影に響いたら大変だものいや大丈夫じゃ気にするようなもんでもないしなこれくらいなら帰って動いとった方がええわならいいけど少しでも具合が悪くなったらすぐに行ってねおもちろんじゃ よろしい<笑>じゃあホテルに荷物を置いたら街に繰り出すわよもちろんプロデューサー君もねうん ししましょうパンケーキが美味しいお店を知ってるのおおええー、のいやー姉子は本当に物知りじゃ本当にさすがじゃ<笑>ありがとう あ, あ 注文も済んだしちょいと手洗いに行ってくる行ってらっしゃい場所はわかる簡単な英語はわかるけ大丈夫じゃコホンエクスキューズミーともえちゃんおかしいわね私に何か隠してるみたい それもハワイに来てからじゃないわちょっと前からどことなく変だったお家や学校で何かあったって考えるのは違うわよねきっと私に関係することだわ<笑>何にせよ不甲斐ないわねパートナーなのに相談してもらえないなんて 優しは、ね、ーー励ましてくれてありがとうでもこのままじゃいけないわよねここは海外日本じゃないわ旅の恥はかき捨てってわけじゃないけどいつもと違う場所なら話してくれるかもしれないその役目はプロデューサー君君に任せるわ ちょっと焼けるけど<笑>お願いねプロデューサー一人か姉子はどこに行ったんじゃそうかそれなら仕方がないのまあすぐ戻ってくるか じゃ出し抜けにああいや<笑>うむそうじゃなプロデューサーに隠しても始まらんか単刀直入に聞くぞどうして姉子とうちを組ませたんじゃうちが姉子に憧れてるからかもし理由がそれだけなら それだけならそれはユニットとは言えんじゃろうちには姉子に返せるもんがないことになる姉子に見せてやれるだけの自分憧れた相手にかいを吠えられるだけの何かがうちの中にあるとはまだ思えんそれくらいうちにとって姉子は。 大きい女じゃだからこのままじゃうちはただの橋でまといじゃ。 なら最初から言っておくもんじゃ柄にもなくうじうじしたじゃろういやいいんじゃ物事には時期注文がある今がちょうどその時だったんじゃろう プロデューサー君に呼ばれたんだけど、ともえちゃん一人だけああ、ちょいと外してもらったんじゃ。水木の姉子、話があるんじゃ。聞いてくれるか 夕日ねまるで初めて会った時みたいそれで巴ちゃん話って何かしらああうちはうちは姉子に憧れとるジャケユニットの話が来た時は小躍りしたもんじゃうちの若い衆が驚いとったわ 見<笑>た痛かったわ寅ちゃんのはしゃいてるところそれからはどうだったそれからもうちの気持ちは変わらんいやむしろその気持ちは強くなっとる毎日のように隣にいるんじゃ なり前じゃろそう隣にいるんじゃこんなにすごい女がうちの隣にな巴ちゃん姉子に比べればうちはまだまだじゃ経験も浅い周りもしっかりとは見えとらんそれは分かっとるなら いっそのことユニットとして並び立つなら姉ごとは別の道に行くのが正しいのかもしれんもともと蚊の強い性格じゃうちはうちにしかなれん別の道を行く方が性に合っとるじゃろうユニットとしてフォーリンシーサイドとして それでもそれができたら苦労はせえ諦められないんじゃうちは姉子のような女に憧れた吠えるだけしか脳のない乱暴門とは違う柳のようにしなやかで芯のある強さ余裕のある堂々とした色気 く合わせ飲んで綺麗に見せる人間としての強さアイドル呪文にだからといって姉子の足を引っ張りたくもないうちのせいで姉子を立ち止まらせたくない姉子には前を向いていてほしいんじゃ筋が通らんことを言っとるのは自分でも分かるそれでもそれでもうちは 追いいかけたいんじゃ心底惚れ込んだ川島瑞希という女をお話してくれてありがとうともえちゃんの気持ちよくわかったわ私たちは対等なパートナー 本当の意味で対等になることはできないのね。ともえちゃんが、私に憧れてくれる限り。すまん、姉子。謝らないで。大丈夫。私は、ともえちゃんから憧れを奪わない。私は、ともえちゃんの先を進むわ。 決して立ち止まらずにねだから追いかけてきてこれから私たちはそうライバルよ並び立つことはないでも唯一無二でかけがえのないあなたにとって私にとって 最高のライバルか<笑>ちょいと変わったライバルじゃないいじゃないアイドルはたくさんいるもの一組くらいこういうユニットがあってもいいでしょそれにしても私は幸せ者ねうん そんなに自分のことを思ってくれる人とユニットが組めるんだもの<音声><音声>ええあっ巴ちゃんならもう寝てるはずよいろいろあったから疲れちゃったみたい プロデューサー君昼間、君のことを優しいって言ったわよね。あの言葉、取り消すわ。君って厳しい。ともちゃんと話して気づいたの。私たちのユニットが抱える最大の課題は、私自身だったんだって。思えば、 そうよね楓ちゃんとかなちゃんのことを知ってたのに対等なんて言葉に甘えちゃってたのねともえちゃんの気持ちは分かってたし私もその気持ちには応えようと思った今でも大切なパートナーであることに変わりはないわだけど心の底の底から トモエちゃんを特別なライバルだと思うことができていなかったのよえっやだもうどうしたの急に。 さるで恋が下手な優等生って感じねええそうね代わりがいないからこそ私は越えられてはいけないの若い女の子が憧れに身を焦がしてきれいになるように。 私たち大人の女は憧れを背負って綺麗になるのね刺激的じゃないさすがに意識しちゃうわ村上巴という存在をね<笑>羨ましいでしょうでも変わってあげない いよいよじゃまするなら帰って お約束かなーって。二人ともノリよすぎっすよ。なんて冗談はさておき。みんな、応援に来てくれたのね。ありがとう。ありがとうな。見た感じ、緊張とかの心配はなさそうっすね。いやー、何よりっす。当たり前じゃ。 水希の姉子とうちが揃えば百人力いや千人力じゃ<笑>頼もしいですねお二人の姿客席からよーく見させていただきますええー、もうしっかり見ちゃってちょうだい二人とも トモエちゃん、準備はいいおういつでも行けるぞオッケーそれじゃ最後はプロデューサーくんに送り出してもらいましょうかそうじゃな一つビシッとケーキをつけてくれや ええー、任せておいくらでも見せちゃるその目をかっぴらいてよく見とけこれが私たちの生きざまじゃ かっこつけたい相手がいるそれは先をゆく者の意地追い続けたい相手がいるそれは憧れた者の喜び先をゆく者は振り返ることなくさらに先へ後を追う者はその背中を必死に追いかける 互いに胸を張り互いに前を向いてそれが私たちフォーリン・シーサイ